演舞開演どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらチャンネル登録よろしくお願いしますこちらファンディーマークベンプネパフでボスチョコラオレを飲みたいと思います二三種類のレザーですがそれとは別に新しいのチ、ね、ョコラって言うんだちょっとチョコレートの味がするのかなそれは楽しいですねでは飲んでみます オーレットからでもさ、完全にチョコレートドリンクですねこれなのでチョコレートが好きな方にはできおすすめです反対に苦味を求める方はうーんかもしれませんですがチョコレートの味がしっかり感じられるドリンクもなかなかなないと思いますのでこれは本当にすごいと思いますこちらのペースをさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演武終焉